皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月2日。今日も真夜中プリズランをやっていました。そろそろ追跡者チームで勝利したいのですが、なかなか難しいですね。あっという間にロック解放されてしまうパターンが続いて、ダメでした。でも、表彰ポイントで100点もらえるなら OK です。プリズムまで残り460点になりました。あとは明日やります。 真夜中プリズランの後は、ストーリーを少しだけ進めていました。バージョン6のボスバトルは、変なハマり方をすることが多く、海賊で行って負け、天地雷鳴士で行って余裕勝ちのパターンが多いです。今回も海賊で行って負けてしまったので、この後、天地雷鳴士で余裕勝ちしてきました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。